あ見えるめっちゃ見えるナ発でですのです今日はねル、はい、ルミナル反応っってのをやっていいいううののややきます、うん、ご存知んとかかが血の後ななこうああ、ね、みたいな人たちや つ, そうだ、ねやつ多発発 高校の科学のときはビーカーにいろいろこういうね主役入れてパッと光らせる時間を長く保つために少し工夫をしてそんなはい実験していきたいと思います。はいじゃあまずこちら目の前に用意してあるはいこれをそう持っているティッシュにくるみます。 くるんでセロハンテープで止め ま, す、ね、まず、まあ、この適当でいいんだけど広げてもらって入れます、はいはいはい、入れます、うん、こんな感じであとはセロハンテープでななんかかにしようかなじゃ あ, あ あ, いいよでも<笑>他 あ, あそう基本的にはテープでぐるぐる巻きにするんだけど、はいはいはい、全部やっちゃうとあれ 溶けなくなっちゃうから一箇所溶け出す口を作る。そうそうそう。そうそうそうそうあなるほど。これ い, いのか。中の液が染み込んで染み込んだやつと中のやつが反応する的な。適当に適当じゃないけどちょっとね。うん完全には多少の逃げ道染み出す穴を作るみたいな。じゃあ今できました。はい、次これねルミノールの、はい、ルミノールと水酸化ナトリウムが。ほううん 入っているものなんだけど、ここに過酸化水素を入れてもらっていい？一ミリずつね、入れてもら、はい、はい、じゃあ電気を消し、消しました。ました。じゃあさっきね作ったこのティッシュの塊を入れてください。いい、せーの、はい。でキャップをして、あとは振る、振る、振る。 おー、えー、みんな光った。お俺やば。<笑>このこ の, こ, のこれやば。ちょっと手セロハン手抜いたかもしれません、ね。なんかプラズマの光とかによるとすごい光る。あ、すげー。すげー。いやミカルライトじゃんこれ。えー、めっちゃ光ってる。なんで？えー、<笑>えー<笑>えー、明るい。い<笑>明るい。いすごい。あ、でもなんかピー。ね、おー、すごい。今がおあ、見える。めっちゃ見える。えるえるお、すげー。お、すげー。そう。これ。 あ、めっちゃ見えるよ、めっちゃ見えるよ、ほら読める、読める、結構見えるあ、全然見えるねすごいうわすす、すげえ、めっちゃわかるあマリンブルーじゃんハサミって書いてある読<笑><笑>める、読める一体何が書いてあるの<笑>ハサ ミ, ハサミってすごいはい、じゃあ今、読みのる反応やって、はい <笑>たくさん振ってねここれれ体の発酵うやってきた<笑>やっていったんですけども、はいはいはい、解説の解説たがしね。これルミノールのあっ、はい、式じゃねえや構 造, 構造式を書いたんだけどもまあ、これルミノールでま入ってたやつね、はいうんはい、でそこに鉄ティッシュにくるんだこれが鉄イオン、はいはいはい、と過酸化水素を加えたよねああ教えてもらってね<笑>そうそうそうそう 触媒を加えることによって、うん、このルミノールが冷気状態、うん、冷気状 態, う気状態エネルギーの高い状態にな っ,、うん、なっているんだけどもこの状態ってとても不安定で、はい、こっちの規定状態が安定した状態だからこの冷気状態から規定状態に、うん、そうそう不安定から安定に、うんまあ、不安定だからね安定な方いきたいじゃんうんう ん, くんだけどそれにいくときにまあ普通なら なんだろう熱のエネルギーとか出るじゃん出ます ね, ね、はい、だけどこの反応では熱じゃなくて光光エネルギーが放出されるの、うん、そう冷気状態から規定状態にいく時に光エネルギーが放出される、うんうん、でもの元のというか規定状態に戻るというそうそうそうそれで光るのねなるほどそうそうでもこれ青以外ないんですかいやあるある例えばホタルもあほとんどんそう まあ、蛍光って字に「蛍」って字が入ってるけど蛍光じゃなくてあれは化学発光だからこれと一緒でまあ違うけどね「サイエンスフラッシュ」あそうなんだそ う, そうそうだからでもあれは黄緑色うん確かに今とは違ったそうそうこの物質とかによって出る波長が違うからその黄緑に見えたりこれだったら青、うん、青っぽかったそうみたいに見えたりするというようなお話 おー で, しーねね、で, でした。好きね、すごいね。んなあげで。いつかは警察に役に立つんだ。そうそう。で今回はねそうティッシュでくるんで反応を少しずつ少しずつ進めていくことで、うんうん、なんだろう光らせる時間を長く。うん、さあ全然違ったもん、ね。さあさあしたよっていう工夫をね入れました。はい、まあこれで反応終わりなんだけど、はい、ところでさっきルミノール反応って言った時にさ。はい 検鑑、はい、<笑><け><笑> 識, 識でね血液をね、あのー、調べるのに使われるっていうのを言ってたけどもちろん血液中には鉄、はい、含まれてるから、はいうん、光るんだけど触媒と触媒鉄だからね。なんだけど 鉄のものっていっぱいあるじゃん、判定能力がとても低いから。今、そう、小説とかではよく出てくるかもしれないけど。割れてない的な。そうそうそう、えー、今はね、使われてない。よっていう、ね。血液調べるといえば、ルミノールみたいなイメージがある。<笑>けど大阪<笑>一人歩きしてる感じしれなそうなんだけど。なるほど。そう、鉄,、ね、鉄が大事じゃないんだね。そう、鉄はね、宿題。ああ、おもしれえな。はい、<笑>そんなね。女で。今日は。はい、はい。ルミノール。 やってきました。はい。どうですか？面白いですね。になろうと思いました。<笑>はい、ビジュアル的に。う綺麗、ね、です、ね。うん。なんか非常灯とか作るぞ、うん。おお。災害時こうやって寿命<笑>寿命がすぐすぐか<笑>もしれない。<笑>めっちゃマかんといい感しいやもし巻いたら巻いたで。<笑>もうめちゃくちゃ。やめましょう。<笑><笑>はい。すいません。はい。はいはい、今回終わります、はい。はい。また次の動画でお会いしましょう。はい、さようならー。